ヒラの仕様の元気のなさ、指摘するファン続出、ソロ仕事消滅の影響を疑う声。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスのヒラの仕様に対して多くのファンが元気なさそうと心配している。人 一, 一倍パフォーマンスにかける思いが強かったはずだが、 最近の歌番組や SNS 動画などに、ハキがない、やる気がないのではといった指摘が相次いでいるのだ。キングプリンスは17日、音楽番組、ミュージックステーション、テレビ朝日系に生出演し、新曲の We Are Young と Life Goes On の2曲を披露した。だが、平野は番組内のトークで笑顔がほとんどなく、ダンスもいつもよりテンションが低めに見えたというファンが少なくなかったようだ。 SNS 上の視聴者からは、紫輝くん元気なかったが、目標を失って、やる気がないように見えてしまった。やる気がないというより疲れ切ってる感じがするといった声が続出。昨年末に音楽特番などで披露した、シングル曲、月読みの聞き締まるパフォーマンスとの違いに言及する人も目立った。同様の指摘は以前にもあった。2月6日からグループの体育トーク公式アカウントで、 ライフゴーズオンの限定バージョンのダンス動画が複数投稿されたのだが、平野のダンスについて同様に、やる気がない、元気なさそうといったコメントが相次いだのだ。体育トーク用なのであえて、ゆるさを演出した動画になってはいるのだが、それを差し引いても、他のメンバーと比べて動きが小さいという印象があり、笑顔もあまりないことで、戦術のような意見が集まってしまったようだ。こうした一連の騒ぎの影響なのか、 ツイッターで平野の名前を検索しようとすると、やる気、態度といったワードがサジェストされる状況となった。平野の異変の原因について、ファンの間では、CM とグループ活動以外の仕事がほぼないという状況が大きな要因の一つになっているのではと推察されている。平野は岸優太や神宮寺優太と共に5月22日をもってグループを脱退し、ジャニーズ事務所からも退所。 騎士は秋に退所することを発表している。脱退メンバーについて、退所まで干されるのではとファンは危惧していたが、騎士は放送中の主演ドラマ、月月ワンワン。日本テレビ系の宣伝でバラエティ番組に出ずっぱりに、神宮寺も20日に放送された、帰れマンデーミ、決退、テレビ朝日系や、21日の、昼なんです。日本テレビ系などに単独で出演し、以前とさほど変わりない仕事量を保っている。 ちなみに、昼なんです。は、騎士も23日に人気企画、ファッションセンス格付けバトルのジャニーズ対決に参戦する予定だ。しかし、平野についてはメディア露出がほぼグループ仕事のみで、ソロ活動は CM くらいに限られている。そうした状況が平野のメンタルに影響し、元気がないように見えているのではないかと考えられているようだ。これについては、俳優業がソロ仕事のメインだった平野に関して、 対処の影響で4月期の主演ドラマなどが白紙になったと一部で報じられており、対処時期の問題でスケジュールが空いてしまったのではといった指摘もある。ただ、平野の異変は、すでに気持ちが対処後に向いているからではという見方もあるようだ。先日、アパレルブランドのプロデューサーで音楽活動もしている平野の実定、平野離休士が体育トークでライブ配信したのだが、その時に、一個ちょうだいとお菓子をもらったり、 紫九氏の言い間違いに突っ込みを入れたりする人物の小さな声が入っていた。これが、紫輝くんの声に聞こえると、ファンの間で話題になっているのだ。通常、家族の配信であろうと、現役ジャニーズの公式以外のライブ配信に関わるようなことはなく、ファンにわかるような形で声を入れることもないため、現在の活動から気持ちが離れているので、花いかという憶測につながっている。しかし、仮にそうだったとしても、平野の、 スター性は変わらないようだ。22日の朝の情報番組、ZIP。日本テレビ系で、キング、プリンスが新曲のスペシャルパフォーマンスを披露し、一曲目の終わりに無数の白い羽が舞っている中で、流瀬角が羽を手にし、カメラが手元にズームして次の曲に切り替わるという演出があったのだが、その瞬間に背後に映っていた平野の頭に、ポトンと大きな羽が落ちてくる、ミラクルが起きた。 あまりのタイミングの良さに視聴者たちは笑いと驚嘆の声を上げ、SNS 上では、やっぱり平野くんが持ってる。紫テルさんの頭の上にどでかい羽スターはミラクル起こしちゃうんだな、笑い、羽が頭に乗っかるタイミングが凄すぎる、ほんと奇跡の人。といったコメントが続出していた。最近の平野の異変にどのような理由があるのかは今のところ不明だが、彼はどのような状況でもファンを楽しませ。